こちらのイベントは本日最後の2回目にてもらっておりますので。<音声><音声>

ちょっとゆっくり、はい

あの

<笑><あれ笑>すごい格好に寝てますね。

何かお広げ見たかなどうやら、寝落ちしました